ですから、住宅彼らの、ね、としての建物がです、ね、2番のセンタービーカとか3番の旅行館とかあと5番のですね、ブリューナー館という、ね、大きな建物があるんですこちらはですね、明治政府がこのブリュールブリューナーといいますしね、こちらのブリューナーを雇いましてそれをですね、作り上げていくのけですけどね、えー、住宅としての建物が関東と工業としての建物が関東合わせて6がある。 このままの形で作ることができます現在の建物はですね 貴重な ス, ペスペースの代わりに対して<笑>工場内を原則的に保つという発想はとても新しいものでしたーシングラをで<笑>巨大な松のスイス 何かいただきまし 明治、日本政が入国をしいまたに 明治3年10月7日富岡に洋式模範製糸場を建設することが決定私は製糸場を作るにあたり多額な費用をかけずに日本の従来の製糸を生かす方法を打ち出しました主な建物は木骨縁瓦底の建庭を引きますそれは骨組みの木の柱と梁で積み レンガで壁を作り、屋根は日本の河原で吹く、和洋折衷の建物です。この設計を残す。 横須賀、神奈川県の横須賀にですね、製鉄所をね、各部で建て始めたんですねこちらはね、えー、こフランス人のね、やはり、資、え、料、ー、を得ながら、ね、作り上げてございますのでここで、ね、設計を担当したフランス人のバースちゃんという人といいまして、ね、このバースちゃんがです、ね、こちらを、ね、設計したんですよね、えー、このバースちゃんはです、ねえー、この日本ではね、えー、横須賀の製鉄所を、ね、設定した経過もありましてね ず50ま当然、メートルホールこちらを研究しますけども、<笑>これを建てるのをそれてねれ日本中の国民観光客が都内にもたくさん本営して直すよう影響をして。<笑> いをどうなるの you <laughs> 眉毛ですねだいたい今10粒ぐらいずつついてますで当時は毛速を少なく5粒ぐらいずつで糸を取ってたんですねだからもうちょっと細い木糸当時はつってます今はあの電気で動かしてますけれども当時は電気がありませんでした、ね 蒸気エンジンでこの眉を切るのもあと枠を巻くのも蒸気エンジンで全部ね動かしていきますでこの泳いでる眉がですねあの糸が出てる眉なんですけれどもこの手前にある眉の塊は足していく眉ですね足し眉といいますでこの足していく眉をこの糸の太さを見たり眉のこの泳いでる眉のね、えー、薄さを見ながら どどんんん足していくんですね大体、あのー、この1個の眉からいて糸がですね平均 1300m ぐらい取れますのでどんどんどんどん糸取っていくとこの層が薄くなってて中のさが透けてきますそうすると糸も細くなっていってしまうので手元にある眉をこうやって、あのー、足してあげるとこうくっついて、はい、糸が足されてきます。なぜくっ